その感謝の気持ちを込めて演舞させていただきますので。お手拍子、お心拍子のほどよ、よろしくお願いします。俺たちの生き様を見せていけ。武蔵野区によさこい連一心。一位の心。結構。 太陽はずっと俺たちを見守ってくれると信じていたのにここは光が差すことのない世界切なの届く夢が打ち砕かれていくくじけそうになる意志もがき苦しみ我が道は整う 武蔵野富美の底へで一清の皆様にまいりまし